皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆ月ゆかりでお届けしています。2022年1月8日、私の中で、真相の迷宮は、経験値、特訓スタンプ、ゴールドを稼ぐコンテンツになっています。でも、今日は久々に、本来の目的である奇跡のベルトを発掘しに行こうかなと思いました。と言っても、どういう効果のベルトが出ると嬉しいのかというのが、全くわからなくなってしまったので、適当に行きます。 輝きの大臣の効果は左大臣じゃなくて右大臣の方をつけるんでしたかね時間が有り余っている場合は何もつけない方がいいはずです。というか説明が面倒なので右大臣と左大臣の名前を元の位置に入れ替えてほしいです。というわけでとりあえず3回クリアしてきました基本方針としてプラス4以下の奇跡のベルトは即座に光の扉に捧げます。 プラス5の奇跡のベルトが2つ残りましたがどちらも微妙な感じですね残しておいても仕方ないので光の扉に捧げましょう勇気の奇跡が10個になっているのであと1回行けますね行ってきましたこの奇跡のベルトもなんだか微妙な感じですね光の扉に捧げましょう勇気の奇跡が6個になっているのであと1回行けますね行ってきましたやはり紙ベルトはなかなか出ませんね我々は何の成果も得られませんでした